の6代目です、えー、ただいま、えー、11時19分、午後11時19分、まあ、夜です、夜中です、えー。どうしても今日やっとかんと、明日納品に間に合わないかもしれないということでやってました。今日の仕事はなかなか進まない、ヒノキどこを使っておりました、えー。なかなか慣れない素材ですので、それなりに手間がかかります。 しかし、私6代目は、こういう夜に仕事をするのがあまり好きではありません。なぜかと言いますと、夜って、目盛りですね、畳の寸法を測る尺がありますが、若干違って見えるんです、明るい時より。えーまあ、縦明かり、横明かりの差がありまして、わずかな影で寸法が違うように見えちゃうんですけど、 そういう理由で私はあまり夜の仕事は好きじゃありません。極力したくありません。できれば朝したいんですけど、朝ちょっと子供、ちょっと学校ね、ちょっといろいろあるので、時間が朝なかなかしにくいので、どうしても夜になっちゃいました。えー、そういうわけで、夜の仕事は要注意。寸法が厳しくなりますので、要注意です。では、6代目でした。おやすみ。 you